はい。おはようございます。ラスカルでございます。本日の動画は、久しぶりに、リバーサイドさんに行こうと思っております。イエーイリバーサイドさんといえばね、もう、デカ盛り界では聖地のような、千葉ではね、めっちゃくちゃ有名店なんですけど、こちらのリバーサイドさん、並盛りはね、まあ、並盛りなんですよ。ただ、 中盛り大盛りってあるんだけど、これ量がやばくて、中盛りで基本的にはね、3キロぐらいいくのよ。で、大盛りになってくると、4キロ超え。ものによってはね、5キロ近くとか、もうね、 とんでもないようなデカ盛り店なんですけど、しかもデカいだけじゃなくて、リバーサイドさんのメニューは炭水化物と炭水化物を合わせたような、とんでもないね、パワー系のメニューがたくさんあるお店でして、僕らね、大食いの人間もかなりお世話になってるお店なんですが、僕の動画ではもう何年ぶりかわかんないぐらい久々なんですよ。なのでちょっとまだね、何を食べるかメニューは決めきれてないんですが、そろそろね、オープンの時間となりますので、早速お店の方に向かっていきまして、後ほどね、 リバーサイドさんで絶品の炭水化物のデカ盛り食べていこうと思いますもうお店の近くにいますんで早速向かっていきましょうよいしょいリバーサイドさんがあるねここら辺かなり自然が豊かでねすごいよね そんなこんななこでお店見えてまいりましたいや、もう並んでるじゃん。ということで、お店をバックにね、オープニング撮りたいんですけど、もうね、オープン前なんで、車いっぱい過ぎまして、ちょっとね、ナンバーとか映っちゃうから、土手の方に向かって、オープニング撮影しております。やばいよね。だって今、9時半過ぎよ。先ほどね、マスターも出てきていただいて、ちょっとね、お話ししたんですけれども、相変わらずね、 元気そうでで良かったです大食いのね仲間内ちがちょっとドッキリで僕が結婚するタイミングで結婚パーティーみたいなのとかも開いてくれたりしたんですけれどもその時にもねマスターと奥さんがパーティー来てくださったりとか本当に公私ともにねお世話になっている方ですので楽しんでリバーサイドさんの料理食べていこうと思います。 とということでね、ただ今もう店内の方に入っておりまして注文は完了しております本日ね注文させていただきましたのがデジちゃんスペシャルというナポリタンとピラフがね合わさった炭水化物のメニューなんですけどもちろん大盛りで注文させていただきまして付け合わいねコーンスープも注文しております店内に響き渡るマスターの鍋を振る音これがね心地いいのよこのね心地いい音色を聞きながら料理がね到着するのを待ちたいと思います わでかに<笑> <Okay> <笑>、はいはい。ということでですね、えー、ただいまメニューが到着いたしましたこちらがデビちゃんスペシャルの大盛りなんですけど愛情盛りがすごいですね。んんっったたでですけどちょとと増えてこな まずこれね、あの、セットでサラダもありますのでこれもいただきましょうもうこれ、サラダを食べてる間に崩壊し始めてるんでこちっちに食べていきましょうかちょっと喫茶店なんですすらせていただきますね、はいはい、うんうんうん、懐かしい感じだ。危ない危ない<笑> もうこんな感じでもうケチャップがねたっぷり使われてる昔ながらのナポリタンですねうん、うん、これ大盛りってこの大盛りの概念が覆えるよねうんうん、まっ うん、本当懐かしい、僕、一応、平成生まれではあるんで、あんまりね、このちっちゃい頃から喫茶店でて行きたいはなかったんですけど、地元にね、あったのよ、で、たまーにね、うちの親父と行ったりしたんだけど、その頃の記憶が蘇る、そんな名ポリタンですね、うん、うん減っ減てるかかわらんね。 <笑><笑><音楽>この辺りでね付け合わせで注文させていただきましたコーンスープ ち, っちゃ。はい<笑>もちろんね普通のサイズなんですけどものすごく小さく感じる<笑>いらっしゃいませ わあ、美味しい。うんうん、じゃあ、そろそろで見えてきたんだ、これ、ピラフいきましょうか。よいしょ、ピラフがこんな感じでございますね。うまそう。あ、うまい。うん。まあ、うまいブラックペッパーはね。 ピリッと効いたタイプで、本当に、ね、喫茶店らしいピラフって感じ。懐かしい 純粋なピラフの部分とナポリタンのケチャップがついてる部分これまたねちょっと味わいが違くてこのね理層構造がね飽きこないんですよねうんやっぱ昔この大盛り2個食ったからな、ね、正直ね今はもう食えないお腹的に当時はすごかったよね<笑>、うん ああ正直今だと炭水化物のみに合計はって聞いたらやっぱ拾ってるもん<笑>当時は買っきだったな怖いもの知らずというかいろんなものに飲んだけど今は無理ですわ、うん ただいまですね、ナポリタンの方を完食させていただきましたので、残りピラフですよね。<笑><おー><笑> 本当に、ね、このデカ盛りンのお店なので見てるよとか知ってるよとおごけくださる方がかなり多くてありがとうございますありがとうございますいやもうね撮影してでも嬉しいですねう ん, ん<笑>う ん, <笑>ん<笑>うんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうん いね<笑>うん、なぜそれをなんか見えるんですか やっぱりねこういうナポリタンとかピラフっていうのは炒めてるから水分が飛んでて結構ね飲み込みやすくなってるんでリバーサルさんでデカ盛りをね挑みたいなって方はひとまずねミートソースとかカレーとか中華丼とかこう飲み込みやすいものをねおすすめいたします<笑>まあ全部美味しいからね、うん、改めて考えると朝の10時から食う量ではないね<笑> 持ち帰りでいいですかダメへ、えーということで今ですね持ち帰りのタッパーいただきましたんでお茶帰らせていただきたいと思いますいやこれすごいでも結構食ったんですけど結構の…<笑>すーごいパンパン… 夏祭りのチャーハンもこの入ってないですよ<笑>ちょっと今ね、えー、パックを2パックいただきまして詰めたんだけど全然詰めきれません残った分はしっかりとね試し合いましょうということで最後ねこちらデビティキちゃんスペシャルのお皿完食させていただきました感情、まあ、ってもお持ち帰りないんだけどね、はいはい うということで本日はですねこちらのリバースサイドさんで大盛りお寿司な注文をさせていただいたんですけれども愛情盛りすごかったねびっくりした<笑>久々にねこんだけ炭水化物食べると満足感がすごいですわ昔の動画で大盛りを2個食べてた自分が信じられません<笑> まあ、皆さんもね、このリバーサイトさんでデカムネを食べる際にはめちゃくちゃデカいので、まあ、気をつけて注文していただいてただね気をつけて注文しても今回みたいにねものすごくマサて出てくる場合がありますのでその際はねお気をつけてください<笑>、えー、ということで本日もご視聴ありがとうございました、えー、この動画が良かったと思ったらチャンネル登録コメント高評価またサブチャンネルの方でも活動しておりますのでそちらは概要欄からチェックしてくださいそれでは次の動画でお会いしましょうじゃね